みなさんこんここにちは、とゆっこです、えっと、今の皆さん外に出れない方が多いのかなと思うんですけれども、えっと、私も今家にいる時間が増えましてお家ではテレビ見たりドラマ見たり映画見たりアニメ見たりあと漫画読んだりとかそういうのも多いんですけれどもそういうテレビ関係も多いんですけれども今はその家でできるこうやっぱ簡単にいいことも しようと思っててあとストレッチとあとはあの最近その SNS であの流行ってるあのゴルフのリフティングを練習したりしてますでもねあの私あのリフティングは本当にセンスがなくてなんかこうフェースにボールを乗せるっていう感覚がやっぱあんまり邪にわれてないのかなと思いますねでなんかこうリフティングの練習するとアプローチも上手くなるっていうじゃないですかなので最近やってるんですけど全然上手くなんないんですよ ということで普段こ う, こういう練習してるっていうのをちょっと見せたいと思います、まあ、ウェッジですねウェッジを使ってフェースの面をこう変えないように平らで保つっていうのがコツらしいんですけどできないんですよね<笑>ちなみに使用しているボールは室内練習用のボールです下の肩に響かないように。 まあマンションなんで地味です地味です 本当にあのみんなポンポンポンってやってこう帽子にパッとかいるじゃん<笑>うんうんなんかこう引く感じがいいらしいんですよ5回はやろ五5回は2312 大以上進めない。暑い。三、四、五、六、あーオッケー。<笑>はい、えー、っと、次は。あのストレッチを紹介したいと思います。えっと、今。パーソナルトレーニングに通っていて。 あのーまあ、私すごい体が硬いんですよで特に股関節が硬くてあと上半身もまあ結構硬いんですけどで今はちょっと股関節を重点的に頑張っているので股関節のストレッチを紹介したいと思います、まあ、何個か紹介しますね肩幅ぐらいに足を開いてでこのまま横に倒します こ,、ね、これ僕もホーミングアップです これどこでもテレビ見ながらとかこう反対にできるんでおすすめですタンタンタンでちょっと柔らかくほぐれたかな少しでまんじ形っていうのかなまんじ形にしますなるべく右足は真横にいくようにします、はい、で, ではいででは前の膝らへんに置いといて で、この状態から内ももをこう引き上げますこれ結構 き, きついですよ息止めないように<笑>こういう感じでやって次は外側を持ち上げますお尻からこう持ち上げる感じでやりまーすで次は上げて伸ばす上げて伸ばす きついんですよもうお尻も結構使うんでこれ最初私できなかったんですよも う, もうこの辺が釣りそうで同様にやりますでももう回数は適当ですね、まあ、気が向いた時にまあ何回もうん私は寝る前に5回10回くらいやってます、まあ、寝る前お風呂場ですね なるべく外側で、外側で、前に来ないように外側で、外側で、そっ、ぼ、うん、はい、からのまた、まんじがたします体をひねますで、この時はこの状態だと左手の上に右手を置いて 効いてるし、まあこれでと今は左足のお尻にも効いてますね。うん、こういう感じね。でさらに左足を伸ばしてもう一回やります。やります。ふーふーふーふーこれも反対側もやった投資。 関節をもう柔らかくするストレッチでもう一個少しまあ、足を開きますこの状態で背筋を伸ばしたままあの足を上げますただそれだけただこれがむずい私には上げますこういう感じですこういう感じでで、えっ、ー、となんかこう置いてこっちを置きます げる練習こういうのもします、はいうん、これだんだんこう結構開いた状態でやると難しいんですよ股関節が柔らかくなるとこれできないんないねね手筋伸ばしたままああ、ま股上がりませんからの開脚ですねイメージはちょっと腰を反らせるおへそを 床につけるイメージでこう、倒していきますまあ、おへそとか胸をつけるイメージですかね背筋を伸ばしてなかなかこれはね、背骨とか腰がね、柔らかくなるとできないんですよ息吐いて、うん。じゃあ、あと特別まず、足を、膝立ち で、こう掴んで腰骨を上に向けるイメージでブリッジはあ、こんな感じですまだねいろいろストレッチあるんですけどねとりあえず股関節ですえっ、ー、とまあ今あまり外に出れる時間が少ないと思うんですけれども、まあ、家にいるときはこう有意義に 使えたらいいなと思いますね、皆さんストレッチやってくださいみゅっこでした